皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月12日、フェスタ・インフェルノが開幕していましたので、倒しにやってきました。今回はデルメゼなので、地味に大変な回です。よくわからない攻撃が飛んでくるので、慣れるまでは遠くで攻撃できる職業がいいかもしれません。というわけで、今回は魔法使いで乗り込みました。今回は強い人が多かったので、割と早めに倒せました。 それでも10分以上かかりましたので、やはりデルメゼは大変です。魔法使いとしての立ち回りに関しては、色々と反省点も多かったので、後で見返して色々と反省会をやろうと思います。今回は録画もうまくいったようで、最後まで訪れが発生しませんでした。このまま最後まで垂れ流します。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。